演武開演。どうも。私の徒然れれなる日常演武さんですよね。はい。というわけで、本日は。ちら。チャンネル登録よろしくお願いします。ちな現在、チョコなビーリックグ、レーンブルさんのピーチを飲みたいと思います。あ、これも、スパーカイブなんですね。え、う、え、ん、グレー、え、キウイアンドレモンドはどういう感じがなるかな、うん。楽しんだような、不安なような。 でだからチキン屋のメモより泡がふかふか浮いてるんですけど、ちょより強烈ってこと、まを、あ、飲んでみますね、では。グレープフルーツとピーチと分かれて、皆さん、どっちかというとピーチの甘さの方が強いですよね。 ただ口の中でくるくるじわっていう感覚はキ、うん、ウイレモンよりも強烈なのでちょっと自分ではきついかもしれないです ま, まあ分かってで飲んでるんですけどね、ま、ピーチが好きな方にはおすすめできますのでこちらも点数をさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部